皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月6日、今年のナイト総選挙の像ですが、方針は変わりません。エルジュはおそらく今回しかもらえなさそうですし、フクラスもそろそろ危ない気がします。あと1つを誰にするかですが、よくわからないので、ナジーンにしました。ナジーンとユシカの像がニコ個一になっているという評判も出てますので、気になる人はググってください。 今日はなんだか意地になった勢いで大富豪をやっていました。と言っても3試合だけですが、最後に1位を取って7段に昇段しました。今回の報酬はフォステイルのトランプです。果たしてフォステイルのトランプは強いのでしょうか。何回か使って確かめてみようと思います。その後、エピソード依頼帳を終わらせるべく、バンマの塔に行きました。しかし、第5の祭壇には悪魔系モンスターが1匹しかいませんでした。さて、ここで問題です。